あら一週間ぐらいのこことでこんな伸びるものがねすごいことになってるねほぼ一週間ほど前来たんだけどねこんなことになってるか桜は満開でございますあーきれいやねちょうど満開です カモいっぱいおるな。どこ行ったかも。今は3話、4話、5話。5話、6話か。7、8、9、10話おるのかいなすごいすごい。もっとおるんかね。今、上に上飛んで上がったか。喧嘩してる。喧嘩してますよ。あら、すごい喧嘩や。ほらほらほら。<笑>はい、喧嘩やめときなはれ。 こうやってやっとる追っかけとるよ<笑>こんなこしとるわけじゃないよね時間がないね<笑>時間がやっやっといはい、残念な子分ですよねほら、ここ全然桜見当たらんのかな、ここは あら、桜らなかったねこれがサラ池古墳でございます墳急ね前方後辺でございますけどねちょっと形がよくわからんけどずいぶん調査したけど<笑>わからなんだね、形がここは桜<笑>満開を持ってきたんだけどね桜なかったですね あそこにちょっとあるか。桜がないいうことは、はもう一回して行くか。時間ないっていうのにね。行ってみましょう。近くにね。新明神社古墳があるはずだけどね。あら、桜は全く見当たらんかね。 反対側は桜いっぱい見えるんだけどね。ほんまに桜見当たるんで、ね。あここね野外ステージか。あれ桜は全く見当たれませんけど。あら色紙が掘ってません、ね、これは。 イノシシじゃないよ、なんだろう。なんかほっとるんやけどん。まあ、のほか。 金銘神社湖がこっちやあら桜は一方もないがねだね。反対側桜だらけなのにねこれちょっと意外だとねはい、失礼します 一緒にちょっとねえ新宿神社ここ見ときましょうかせっかくやからねお桜に埋まっとるは思ってきたら全い桜あれはへんがな残念でございしたいかにぼーっとしてもらっとるかやかなぼーっとしてこうなってるんのか カラスがいっぱいおるねカラスが。<笑>これいつ来ても<笑>、いつ来ても、これわからへんな、これ。<笑>はぁ、あ、石筆の概要も読まれへんし。これもね、この石筆はすごいぞ、このイチグリはね。ものすごく綺麗なんでね、葛藤してあるんで。 これも王族の墓じゃないかっていうようなことを言う人もいるんだけどまあ開いてないやろうけどねいやー開いてないけど見れないかねあ見れるかねすごいねこれこれ一枚もんかねえ天井石枚一枚もんかねすごいね 横の石は1枚2枚か天井も1枚かねちょっと確認取れるけどどうだ天井は2枚かそれもすごいですこれはいろんなとこ見てるけどねこれはすごいわやっぱりこれも構造関係じゃないかねって言う人が多いんだけどどうなんでしょうこ、ね、れすごいんですよ作り方がね まあ、古墳としてちょっと小ぶりやからどうかなそこもあるんやけどねはい、ありがとうございました新明神社古墳でございましたああ、桜見に来たんだけど桜もっと向こうやちょっと今日は行けないね、時間がないわ帰らないとはい、ありがとうございました新明神社古墳でございます 市の神明神社古墳でございましたありがとうございましたはいありがとうございました神明神社古墳でございましたはいありがとうございましたはい、いそこ間に合わんぞ